キりプリヒラの仕様、そうにゃってなに発言に永瀬角ファンが大激怒。3対2分裂を深刻にする、ティアラ内構想、勃発のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月23日、キングプリンス、キンプリの永瀬角、24日、が24歳の誕生日を迎えたことを受け、 ファンクラブ会員向けにメンバーが誕生日を祝福する動画が配信されたが、ここでの平野潮、25、の何気ない一言が一部ファンの怒りを買ってしまった。動画は、長瀬をはじめ、平野、岸優太、27、神宮寺優太、25、高橋海人、23の5人がケーキを食べる、という内容だった。主役の長瀬を差し置いて、岸が最初にケーキに手をつけようとすると、 神宮寺と高橋が、ソーニャからと制し、これに平野は小さな声で、ソーニャって何と呟いたのだ。ソーニャとは3月3日公開の映画ドラえもん、のび太りと空の理想郷、ユートピアに登場するパーフェクト猫型ロボットで、長瀬が同キャラクターの声優を担当することが2022年10月4日のミュージックステーション、テレビ朝日系内で発表された。 物語の根幹に関わってくるメインキャラクターです。そんな重要なキャラの声優に長瀬さんが抜擢され、本人はもちろんメンバーやファンも大歓喜しました。女性史ライター。長瀬角の仕事に、無関心な平野仕様に一部ティアラが怒り、M ステで発表された際、高橋は、僕も、ドラえもんの DVD を持っているくらい大好き。出たかったな。今からでもまだちょっと出れないかなって思ってるんだけど。 ともらしたことも話題を呼んだ。平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人は5月22日にグループを脱退し、平野さんと神宮寺さんは同日にジャニーズ事務所を退所することも発表されていますが、5月22日までは金プリのメンバーですからね。ところが、そうにゃって何と、発表の場にいたにもかかわらず、長瀬さんが映画ドラえもんでメインキャラクターを演じることを完全に忘れていて、 興味関心がないというようにも受け取れる発言をしてしまったため、一部のティアラ、キンプリファンの総称が怒りを示しているんです。前室の女性シライター、そうにゃって何が衝撃すぎて一気に気分下がった。SNS には、平野、そうにゃって何って言ったいや、別に良いんだけど何かねえ。発表の時 M 捨てれてたやん。FC 動画で平野が発した、そうにゃって何が衝撃すぎて一気に気分下がった。 ほんと何も考えずに喋るのをやめたら見てて気分悪いよ。そうにゃって何ってまた余計な発言ばっかりするなこの男は、肝心なことは黙ってるくせに、その角の仕事に無関心なとこ、無関心を装うとこ、ほんとにほんとに変わらないねなどの批判的なコメントが殺到している。一方で、そうにゃって何は知らなかったんじゃなくて話を広げるテクニック。会話の糸口。優しさ、レン君だって。 いやいや覚えといて、くらいの感じじゃないの時短の誕生日だから余計に気になっちゃったのかな平野くんが、そうにゃって何発言して叩かれてるけど、意味わからん。だって叩く必要なくないレンくんがメンバー叩かれるの見て、喜ぶと思ってると、平野をフォローする声も少なくない。三人の脱退と対処が発表されてから一部のティアラは大荒れの様相を呈していて、ジャニーズ事務所や藤島ジュリー恵子社長、 そして金プリに残る長瀬さんや高橋さんのファン、さらにはスノーマンやシクストーンスといった別のグループや彼らのファンにも噛みついてプチ炎上してしまう事態もたびたび起こっています。これまでも辞める3人と残留する2人で分断が起こっているといった報道もありましたが、今回の平野さんの発言を受け、特に長瀬さんファンの一部はさらに平野さんへの怒りを増幅させてしまっている。当人たちは決して望まないことなのに、 外部の急沸騰の影響を受ける形で、脱退の5月22日までに3対2の分裂が深刻化していってしまうのかもしれませんね。前室の女性シライター。5月22日まで、金プリをめぐる騒動は続いていきそうだ。平野潮の表情は、選んだ道が明るく照らされますように。長瀬門メンバー4人の、誕生日だ、子、本若集合ショット。 1月29日には平野が26歳の誕生日を迎えるが、ここでも人波乱あるのかもしれない。画像の平野の顔も笑顔が少なめのような。